はい、どうも皆さん、こんにちは。の、ジェスということで、ま、本日はですね、桜井さんがですね、不倫をしていた件について、そしてですね、ま、桜井さんといえば、え、富岡義をね、え、演じていることで有名なので、ま、鬼滅の刃、刀鍛冶のテンにね、ま、どう絡んでくるのか、ま、放送中止になってしまうのか、あるいは、ま、放送延期など、ま、刀鍛冶に対する、ま、影響なんかはね、あるのかどうかというね、え、件についてお話ししていきたいなと思います。ま、あもう結論から言っちゃう とまあ、ないとは思うんですが、まあ、でもちょっと怪しいんだよね、ということで、まあ、お話ししていきたいなと思います。え、まずですね、桜井さんがどういうことをしたのか、え、こちらでございます。え、文集オンラインは、え、9月の23日、桜井さんが、え、元声優の女性と結婚していたことを報じたと。で、その子所属事務所も、その内容が事実であると発表。まあ、これはいいことなんですけども、まあ、続く今月の26日には、え、桜井さんが、え、既婚を隠し、え、自身がパース ナリティを務めるラジオのの放送作家の女性となんと10年以上にわたり交際していうことで、まあ、これがね、やばいんですよね。まあ、10年間ね、既婚を隠して、まあ、不倫をしていたということで、いや、こんなことがあっていいのかというか、すごいよね。逆にね、ちょっと感心してしまうぐらい、いや、逆にバレなかったことがすごいなというか、まあ、二人の女性を、だから10年間相手にしていたと。 いうわけなんですよねしかも結婚しながらということで、まあ、ちょっとね、うん、リアルゲトをすぐるなんかみたいな<笑>。 あの呪術回戦のリアルゲトをスグルですかみたいな感じでねもう中の人がかなりゲスかったっていう感じなんですけどもまあ、これに関してまあねファンの方々は結構ちょっとねえ桜井さんそんな性格だったのみたいな感じでまあ、かなり話題になっていたし、うん、有名声優であることからまあ、あのアニメの声優交番して欲しくないなみたいなねまあ、声がかなり上がっていたんですけどもまあ、この間ですね桜井さんはこれを受けてまあ、翌日の27日にまあ、所属事務所の講演 公式サイトで謝罪の文章を寄せたということでございます。でまあその後どうなったかと言いますとですね、いろいろ番組をですねえ終了したり、まああとはですねえっ、ー、と今ね休んだりしてるんですよ。まあということでまあ、声優の交番のね、まあ、話っていうのは未だにないんですけども、まあ、だからあの刀仲人にどう響いていくのかっていうことをね、まあ、今からちょっとお話ししていきたいなと思います。はいまずですね、まあ、この不倫なんですけどもかなりちょっと大きめな 不倫をしていたということで、まあ交番の可能性は全然あります。はい、えー、声優さんまあ片中富岡義勇に限らずですけども、ゲットースグールとかまあいろんなね、えー、有名なあのアニメのキャラクターを演じているということで、ま あ, あの今後に出演するキャラクターに関しては交番の可能性は全然あります。はい。えー、しかしですね、まあこの謝罪とかまあ、対応をしっかりされているので、まあ、ない可能性っていうのも高いですね。うでまああのこれで言うとまあ、以前にですね、僕のヒーローアカデミア の、まあ、岡本信彦さんっていう方がいるんですけども、かっちゃん役ですよねえ。爆豪勝己役の、えー、あの岡本信彦さんっていう方がいらっしゃるんですけども、この方もですね。以前に不倫をしてるんですよ。で、まあその時はヒロアカもね、えー、結構やっていて5期だったかな、えー、当時5期をやっていた時期だったんですが、まあ、今現在も6期のね、えー、声優さんを務めていますし。しまあ、変わってないんですよ。で。まあ、あの他のなんつうのアニメのあのタイトルも全然その響くことはなかったんですよ。あの。 アニメの関連の仕事に関してはそんなに響くことがなかったと。声優関連のお仕事に関しては、まあ、そんなに響くことがなかったということで、まあ、対応がしっかりされている方っていうのはね、まあ、その後の、まあ、仕事に関する、まあ、響きっていうのも少ないんですよ。で、まあ、今回桜井さんは、まあ、あの、ちゃんとこう、なんつうの、事実を述べた上で、えー、しっかりと謝罪をして、で、声優を見せるべく、まあ、自身の番組っていうのも、まあ、あの、今現在休まれているっていうか、まあ、自粛してるっていう形でね、うん、謹慎してるい っていうう形ななのででまあ、大丈夫かなとは思うんですよ正直僕の、うんまあ、意見としては大丈夫かなと思うんですよ。富岡義勇に関しては大丈夫かなと思うんですが、まあ、ちょっと放送延期に響いてくる可能性っていうのは、まあ、泣きにしもあらずかなと思うんですけども、次のね、シリーズっていうのが、刀鍛冶の里編なんですよ。で、まあ、ここでね、富岡義勇さんが出てくるシーンをね、僕はね、思い当たらないんですよね。うん。刀鍛冶富岡義勇さん多分出て 来ないんで、すよで出てくるとしたら、柱稽古編だったかなあの、もう刀舵が終わった後なんですよね。なので、まあ、現在としては、放送延期とか放送中止とか、そういうことには、ならないんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、鬼滅の刃に関しては大丈夫かなっていう感じですね。で、ま、ああの、鬼滅の刃ね、その、急に放送延期とかね、できるような、今、踏み切り方してるわけでもないので、ま、おそらく大丈夫かなとは思うんですよね。 大々的にちょっとこう放送日を決めたと思うんでねもうおそらく決めたというふうに思ってるので、まあ、大丈夫かなとは思いますはいでそしてですね、まあ、鈴木達久さんがね最近ね不倫でありましたよねリサの夫でいう、まあ、鈴木達久さんが、まあ、現在も声優さんの仕事は全然ないということで有名なね鈴木達久さんですが、まあ、あの方のね ちょっと対応は、まあちょっと一回以上逃げちゃったっていうのもあるし、で、その後にですね、あの方確かね、情報漏洩というね、ことをね、してるんですよ。不倫だけじゃなくて、情報漏洩っていうことも、確かしてて、で、それで、あの、声優さんの仕事がこう、つけなくなってしまったと。あんだけ有名だった鈴木達久さんは、まああの、いろんな声優を交板してね、まあ以前にも勤めていたキャラクターを交板して、多分東京リベンジャーズのドラケンなんかも、 お、ま、そ、あ、らくなんですけども降板されるんじゃないかなまあでもそろそろ時間たってきたからどうなのかなっていうところもありますし鈴木達久さんはね結構ねちょっと声優さんとしては不倫した声優さんとしては、まあ、かなりひどいね その後、ひどい、ちょっと、こう、まあ、影響を受けてるということで、まあ、そのこともあるので、まあ、ちょっと桜井さんもどうなのかなということなんですが、まあねうん、ちゃんと誠意を見せて謝罪して、しっかりひたむきに、ま あ, あ、仕事を頑張って、まあ、罪を償っていけば、まあ、大丈夫なのかなと思うんですけどもね、僕も、まあ、僕は、あの、正直、この人が不倫してる動向っていうのには、特に口出しすることもないですし、まあ、それは、まあ、人の、なんつうの、 事情なので、まあ奥さんとかまあそのなんつのまあ、身内の方々にしっかりとこう誠意のある謝罪とかまあそういう今後のね姿勢を見せていけばま あ, あのだから当事者間でちょっとこう解決できればいいかなと思ってるんですよ。なので私は特に、まあ、口出しする件はないんですけどね。まああの勝手にしてろっていう感じでね<笑>。勝手にしてろって<笑>。まあそれで、ね、動画撮ってる身としてはどうなのかなということなんですが、まああの正直に言うとまあ今回の件はね、えー、かなりちょっとひどいかなと思うんです。 うんまあ10年間ね隠してたっていうのはさすがにちょっとやりすぎかなみたいなうんなんかねそれはちょっとね女性側がかわいそうかなっていうのはあるんですよね何だろうなんか本当の幸せをその10年間はじゃあ得られなかったのかみたいなね ところもありますからね。うん、その、まあ、あ女性側の目線から立つとね、まあ、あかなりちょっとひどいのかなと思うんですが、まあ、まあ、でもね、今回のこの件にね、ちょっと報道、今回のこの件が報道されて、まあ、ちょっと桜井さんに対するね、信頼というか、なんだろうね、次以降桜井さんが出てきた時に、あの、前までは、あ、桜井さん来た、みたいな、かっけー、みたいな、なってたんだけど、なんかこう、不倫が浮かんできそうですよね。うん、ちょっと、ああ。 あの桜井さんかみたいな<笑>。あの、やばい性格の。ま、でもちょっと逆にさ、あの、性格悪いキャラクターをさ、あの、務められた時には逆にちょっとなんか興奮しそうだよね。うん、リアル桜井貴弘だわ。みたいな感じでね。ゲートをすぐるみたいな感じでね。うん、リアル桜井貴弘来た。みたいな感じでね。なりそうなんですが、まあ、あの、悪いことですよ。うん、桜井さん悪いことしてます。はい。ということで、桜井貴弘、お前は、罪を償えそして、また 声優をやるのだ